皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2月15日、スーパーマリオ 3D ワールド、プラス、ビューリーワールドを買いました。Wii U 版は途中で積んでしまっている状態なので、スイッチ版では、なんとか最後まで遊びきりたいです。そこで、積みゲーにしない方法を考えました。それがこれです。ドラクエ10を始める前に、1ステージだけスーパーマリオをやる。これだけです。 これを毎日続ければ、遅くとも2ヶ月後にはスーパーマリオが終わっているだろうという計算です。世間では、こま切れ勉強法などという方法があるらしいですが、それにちなんで、こま切れゲーミングとでも呼ぶことにしましょう。というわけで、ワールド3の4が終わりましたので、これからはドラクエタイムです。本日の無限魔王の勲章合成は、